今日は疲れた夜にこそ是非やっていただきたいお腹と背骨のストレッチ一緒にやっていきましょ う, もうこれをやるだけで翌日お腹もぺたんこになってびっくりするし気分も最高ってなるのでお楽しみにはいそれでは寝っ転がってお腹をね揉んでいきます両手の指でおへその下のところをぐーっとつかんで でちょっと引っ張り出すようにしてここで揺すっていきますねで、おへそを囲むようにこうやってお肉をしっかり掴んで揺すっていきましょうお肉掴んで揺すりますおへその上特にねみぞおじあたりすごくねお腹の筋肉硬くなりやすいのでここしっかりとねほぐしてあげます自分からね剥がすようにちょっと引っ張るようにしていきましょうかなりねぐっと大きくお肉掴んでいきますよ 体の力全部抜いてねとにかくつまんで引っ張る感じつまんで引っ張っていきましょうこうやってね筋肉と筋膜の癒着をほぐしてあげますお腹がね緊張してると内臓のね動きも悪くなって副交感神経の働きも下がってくるのでこうやってお腹のね筋肉しっかりとほぐしてあげますねはいそうしたら 右足伸ばして、右手上に上げて、右のかかとちょっと浮かして、息大きく吸って、吐いて、かかと真下にぐーっと蹴って、これキープ。で、右手まっすぐ上にぐーっと伸びて伸びて。今ね、マッサージしたこの右のお腹がすごーく伸びてる感じ。で、口から吐いて、ふーって脱力しましょう。脱力がすごくいいですよ。はい、そしたら今度は左足伸ばして、左手上。 左のかかとをちょっと浮かして息を大きく吸ってかかと真下にぐーっと蹴 っ, 蹴, っ蹴って蹴って蹴って蹴ってで右左手まっすぐ上にぐーっと伸びて伸びて伸びて伸びて左のお腹ねしっかり伸ばして口から吐いて脱力しましょう。はいそうしたら今度もう一回左手で右の手首持って右のかかと少し浮かせてかかと真下にぐーっと右手は左に左に右の肋骨しっかり開いて吐いて脱力しましょう。 はい、そしたら今度は左足伸ばして右手で左手持ってかかと少し浮かせて真下にぐーっと蹴って左手右に右に右に持ってきて左手しっかりと右にはーい手で脱力しましょうはいそうしたら最後仙骨お尻の真ん中の仙骨をほぐしていきます両足伸ばして両手も力抜いてもうこうやってね小刻みに本当にね 1cm 横にこううずれるような感じ体の力全部抜いて仙骨を優しくほぐしていきますお尻の力も抜いちゃいましょうもうただこれだけふーって目を閉じて小刻みにね揺れていきます仙骨を優しく床でするようなそんなイメージですもうね体体全体 もし振動が伝わるようであればそれでもいいですがもう決してねガシガシ揺れないで体の中の水分をゆするような水風船の中に入っているお水を少しゆするようなそんなイメージ。 はいいかがだったでしょうかこのお腹のマッサージと背骨のほぐしあとは仙骨この3箇所副交換神経が全部集まっているところなんですねなのでここをほぐして緩ませることによって副交換神経がアップして自律神経のバランスが整うので朝までぐっすり寝ることができますそしてお腹朝起きて鏡を見るとびっくりされるんじゃないかと思います はいこちらのチャンネルでは更年期前後の女性たちのお悩みを解決する運動苦手な方や忙しいママたちでも簡単にできるストレッチマッサージエクササイズなどご紹介していますもしこの動画お役に立ったらいいねボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた